この銀座という地名は、慶長17年、徳川家康が銀座と呼ばれます銀貨のお役所を、現在の銀座2丁目あたりに設けたのが始まりです。銀貨のお役所があった町がこのような華やかな町へと変わりましたのは明治になってからのことでした。 明治11年政府が日本で初めての西洋風の街並みを作ろうとイギリスの設計技師に設計を依頼して作らせた街というのがこの今走っております銀座通りりの始まりだったとということです今はご覧のようにですねビルばかりとなりました銀座通りですが一番最初にイギリスの設計技師によって作られた街というのは赤レンガの2階 の洋館がこの両側にはずらっと並んでいたということでとても素敵な西洋風の街だったということです、えー、資生堂パーラなどもですね今右手角ですね見えておりますオレンジ色の建物ですね、えー、資生堂の建物となります えー、銀座7丁目まで進んでまいりましてこの先がもう8丁目になりますここで銀座通りともお別れとなります。